日本改革党靴沢です本日は発言の機会を与えてくださりありがとうございます先月ご選挙されました小坂井敏と議員のおめ福を心よりお祈り申し上げますさて豊島区の限られた福祉予算を有効活用するために以下質問をさせていただきます1豊島区内の生活保護 件数と送給金額2外国人生活保護の送件数と送給金 額, 給金額またその割合3国籍別の生活保護件数と金額4外国人も日本人と同様の条件で生活保護を給付すべしという厚労省の通知を拒否して 豊島区は外国人に生活保護を給付しないということが可能なのか不可能なのか以上ご答弁をよろしくお願いいたします私は外国人生活保護の給付に反対しておりますすべきではないと思っております理由は3つあります1日本特に豊島区に居住する必要性必然性の問題 我々日本人は日本で生まれて日本で生きて日本で人生を終えるのが普通でありますその我々日本人に比べ外国の方々は帰るべき祖国がちゃんとあります外国人は日本特に豊島区にどうしてもいなければいけないという必要性と必然性が我々よりも断然少ないあるいは全くありません 外国に暮らす日本人は、生活も守ままらないほど困窮したならば帰国を考えるのが自然でありますつまり生活保護をもらわなければならないほど困っている外国人が豊島に住んでいるということ自体が不自然なことなのであります理由に外国人生活保護給付には法的な問題があります 最高裁判所平成24年行非第45号裁判の判決文に外国人の生活保護について授乳をする旨の法令も存在しないとあります外国人の生活保護給付に法的な根拠は全くないと最高裁は判断しておりますにもかかわらず 外国人生活の給付が法的根拠、介入のまま、現在もなお行われているということは、適正で健全な福祉とは言えません。また、さらに憲法全に、国政は国民の厳守な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する。 とありますこれは要するに日本人の日本人による日本人のための日本の政治という意味であります外国人に政治の福利を与える句はどこにも書いておりませんもちろん与えんなとも書いてありませんが福利は国民がこれを享受とわざわざ書いてあるのには日本人に限定せよという意図があると私は思います 以上のように、法的義務がない、法的根拠がない、かつ憲法にも沿っていない外国人生活保護給付を漫然と続けていていいのでしょうか。誰かに取り残さないというのであれば、まずは日本人を取り残さないことを目指すべきであります。理由3、外国人生活保護は外交の基本原則に反します。 友好的な国には友好的に敵対的な国には敵対的に接するという相互主義が外交における大年数ですこの外交相互主義は非常に合理的であり逸脱することによる我が国の利益は全くありません外国で暮らす日本人が困窮したきにその生活を保護してくれる国はあるでしょうか私は過言にしてそんな国は聞いたことがありません せいぜい教会などが炊き出しを行ったり地方行政がフードスタンプを配布するぐらいであります外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに日本は日本にいる外国人の生活を一方的に保護するということは外交総合主義の大原則から完全に外れているばかりは 日本人にとってあまりにも一方的で不公平であります。豊島区役者に外国人が生活保護申請に来たならば、その国を大使館もしくは領事館に連れて行き、困ってって連れてきるずというのは正しい行政措置であります。ほとんどの人がそうしているはずであります。生活に困った外国人が自国の大使館や領事館に相談せずに、 契約書を目指すというのも全くおかしな話であります世界で唯一こんなことを行っているのは日本だけであります外国人に対する生活保護給付は68年も前の昭和29年5月厚生省社会局長の一本の通知から始まりました以来全国の市長や議員や行政が 何の疑問もなくそれに従っていることも全くおかしいと思います憲法全文にある政治権力を保使する国民の代表とは選挙で選ばれた政治家でありますこの社会局長は一公務員であり政治家ではありません投票によって政治を託された政治家が一公務員の通知1本に何十年も 漫然と従い続けていることは全くおかしい現状であると考えますですので日本人と同様の条件で生活保護を給付せよと厚労省から通知が来ていると以前ご答弁いただきましたが年間かそれに従わないということが可能なのか不可能なのかをお聞きしたいと思います次に私は常々、ね 国民健康保険とは日本人健康保険のことなんだから外国人の方々が利用するのは名称的におかしいのではないかと思っておりました現状のまま外国人の利用を認めるとすれば住民健康保険というのが適切であると考えますまたは国民健康保険とは別に外国人専用の国民保険を政府が 用意すべきではないかあるいは民間の保険会社がさまざまな商品を用意しておりますのでそちらを利用していただければよいのではないかと考えております国民健康保険に加入している外国人の方は日本人と同様に約40万円の出産一時金を受け取ることができますこれは海外で出産した場合でも 書類さえそれ受け止め可能です知人の荒川区員会の細田英治議員平成28年の荒川区の出産育児一時金について調査したところ荒川区での人口比率でわずか 3% の中国人が出産育児一時金支給総額の 26%4 分の1以上の給付を受けていた。 という驚くべき事実が判明いたしました小沢議員によりますと外国で出産した書類を提出されれば区としては記録せざるを得ない外国で出産したという事実を確認する手段は区は持っていない中国ではお金を出せば本物の出産証明書を作ってもらえると聞いているとのことでした また相当な数の不正請求があったのではないかと疑われる根拠としまして小阪議員の働きかけで荒川区が実際に出産の事実があったかどうか現地の病院や公的機関に電話で取り合わせると公表するようにした結果今回の局面でフィルム申請がなんと半減したそうであります私が荒川区に問い合わせたところ 令和2年4月時点で、荒川区の人口に占める外国人の割合は 8.7%、母親が外国人である出産育児一時金支給金額は全体の 37.5% であることが分かりました。平成28年度の9倍近い開きから比較しますと、 令和2年は約4倍から5倍となっており、アラ荒ックでは確かに半減しておりました、まあ、それでも日本人よりはぐっとぐっと多い割合だとは思いますけれども、そこで質問させていただきます、1、豊島区における外国人の人口比率、2、豊島区における出産育児一時金の総支給件数と総支給金額。 母親は外国人の出産育児一時金支給件数の全体 に, 割れ全体に占める割合4母親は外国人の出産育児一時金国籍別支給件数と割合以上4点をお示しくださいよろしくお願いいたしますまた日本人健康保険を 外国人が使うのはおかしいという観点から質問させていただきます 1. 日本人の保険料対応率と外国人の対応率をそれぞれお示しください 2. 国民健康保険料を配慮し請求事項が成立し延滞金の支払いが不可能となった外国人の 対応分の VK をお示しください以上2点をよろしくお願いいたします次に国の宝である日本人の学生についてです現在外国人留学生には月14万円台の生活費だけでもあり学費補助、家賃補助、医療費補助魚入りの時の渡航費補助など 諸々合わせまして年に1人当たり平均で約380万円が支給されておりますこれは給付型の補助金ですから返済不要でありますそれに関して日本人学生には文科省外局の日本学生支援機構が奨学金を貸し付けております総額で約450万円ほど貸し付けて 利子を回して600万円以上を返済させております一体これのどこが支援なんでしょうかやってることは金貸しと変わりません、えー、昨日あたり私知りましたけれども日本学生支援機構年間に50億円ほど利益を出しているそうであります学生を支援するところがですね金貸しって儲けてる こんな機構はですね支援機構を名乗っていいものでしょうか日本学生作詞機構と名前を変えると憤っております外国人にはただで年額380万円くれてやって日本人には利子を含めてきっちり取り立てるこれは明らかに日本人差別でありますこんな不公平なことが許されていいものでしょうか 米国やカナダなどは留学生の学費は自国の学生の倍払わせるそうであります理由は留学生は学んだことは自国のために役立てるので我が国のためにならないからだそうであります日本人学生が冷たく金貸し外国人には家賃から学費から生活費からいタびりつくせにの 日本学生支援機構は日本人を支援する機など全くないことは明白であります。というわけで、外国人に比べてあまりに礼遇されている日本人学生のために、区民の日本人学生のために、給付型の奨学金制度を使っていただけないでしょうか、区のお考えをお示しください。 質問は以上です。ご静聴ありがとうございました。